えー、再び演舞させていただきます、同心会です、えー、先ほどもあのお話しさせていただきました、えー、今回の曲は、えー、と運がい争点、えー、嫌なことやつらいこと、をたくさんあっても、いつか必ず雲は晴れるからという、えー、願いを込めて、えー、メンバー一同、精一杯演舞させていただきます。それでは参りります踊 お客様に礼よろしくお願いします。<音楽><音楽> うん。<音楽> い, い、ね<音楽> 女神会の皆さん、ありがとうございました。何よりも皆さん、とっても笑顔が素敵だったですよね。そうなんです。